会場の皆さん、こんにち は, ーこんにちはーただいま紹介に預かりました名古屋でく怪盗乱馬で す, 怪盗乱馬です、えー、18期の怪盗ラ馬の演舞が こ, とあこの会場で初披露ということで、はい、今年も皆様のご期待やご声援に応えられるよう全力で演武させていただきたいと思います今年の演舞のタイトルは「えー、タグルに演じると書いて総演」テーマが「名古屋のからくりだし祭り」となっております 最後まで全力で演武させていただきます五千円のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, ししますそれでは名古屋の街のからくりだし集 い, しい人形命が芽吹く は誰ら解答なんだあなたの たくさんの挑戦ありがとうございました